We apologize for any inconvenience and thank you for y o u cooperation. Mommy. Mommy. <laughs> <laughs> はいどうもめちゃんねるです本日私はですねお台場の方にやってきておりまして約ね半年ぶりぐらいにですねこちらのねヒルトン東京お台場さんの方にねこれからチェックイン手続き向かっていきたいと思います16時35分ということでですねこれからねチェックイン手続き向かっていきます行ってまいりますめちゃめちゃテンション高いですどうした とということでね、今こちら5階の方に到着いたしまして本日はですね、アップグレードいただいてアンスパンの、ね、フロアなんですけど512というね、リラクゼーションスイートです初めてね、こちらのホテルでアップグレードいただいたスイートですね向かっていきたいと思いますよし、行、はい、レイ君はめちゃめちゃ元気ですね 本日のお部屋はね、こちらの512のリラクゼーションスイート、もうアンスパのね、すぐ隣ですね、すごい。ということで、入っていきましょう、はい、カードを挿して、レイんがめちゃめちゃテンション高いくんどうですかすかごい。 おお<笑>すご い, すご い, すご い, すごいなんだここレお風呂あるよここにねえすごいこんな感じのお部屋となっておりますねすごいねはい水まえということではい。 レイじゃあちょっと動画撮りますんでレイ君お部屋でちょっと遊んでてはいいやーめちゃめちゃ広いはい、玄関本日はエレベーターホールを出てもうアンスパのね手前のこちらの512リラクゼーションスイートというお部屋になっておりますいやー初めてねケルトン東京ダイバ場さんでスイートにアップグレードいただきましたけど玄関めちゃめちゃ広 そして、ここも収納スペース。いやー、すごい。クローゼット。そして、セキュリティボックス、セーフティボックスがこのようにありまして、スリッパと、アイロン台。そして、こちら。はい。ルームウェアですね。で、靴べら。はい。シューブラシがございます。いやー。 まあ、スリーパーはね、普通のお部屋と変わりはありません。こんな感じですね。収納スペース広い。はい、びっくりした。レイ君、めちゃめちゃ広いね。はい、そしてここがリビングですね。こんな感じのソファーがあって、ここら辺のソファーもめっちゃいい感じですね。そしてテレビ。何よりやっぱりここのお風呂ですよね。 ここ裸でここまで来ないといけないのかなここに椅子と付 ね, ね外にも椅子と机あるね手並、うんはい、もあるのちょっと手挟まないようにちょっと開けてみようか手並レイ君そこ段差あるから転ばないようにおお、こんな感じでバルコニーもあってはい。こんな感じで夜景もねやっぱり綺麗ですね いやーここはめちゃめちゃいいじゃないですか、ね、あの先がもうアンスパですねはいこんな感じのテラスもあるという感じですね鏡があった本当だねおおんだあそこは、はいまあ、こんな感じでですね収納スペースありますけど基本的には原ですねここら辺も原。 ここも空、ここもからで、そっち開けて、あここも空ですね。おなんか5時のチャイムみたいなのがなってますね。で、ここ洗面台なんだ、面白いですね。はい、ピンポン来ましたので、ちょっと受け取りたいと思います。アメニティかもしれないですね。はい、すいませんあ。ありがとうございます。ここ2つ ありがとうございます、はい、子供のアメニティをねいただきました。ちょっと置いときましょう。はいありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。2ばさきということで、こんなお菓子までいただきました。ありがとうございます。ここ入ると、なんかあれなんですね、下、竹みたいな感じになってるんですね。いい感じ。 はい、そして続きですけど、はい、こちらが洗面台になってるんですねこうパイプスペースがねこう竹みたいに見えるような感じなんですけどね普通にパイプスペースですね洗面台はい<笑>真似してるのこっちは体、ね、真似されてますちょっと下に開くを。 されていますまあ、リビングなんかもね、非常にいやーめちゃめちゃおしゃれですねこれ。めっちゃテンション上がってます。いいね、レイ君、お部屋いいはい、そしてこちらがね、出身室となってまして、こういった感じのね、テーブルとツインベッドがね、えー、2つあって、こんな感じですで。エアコンのね、パネルがあって、電話機、お水、そして、 カーーーテンンとかの、ね、コントローラーですね、はい、ここら辺は、まあ、基本空だと思いますけどねはい常備灯がございましたこんな感じですねなんかねベッドパネルもオレンジでなんかおしゃれですねあちょっと待ってでここにテーブルがあってあこれはあれなのかなじゃーんドレッサーみたいな感じになってますねすごいね明るいねレイん はい、引っ張ってここら辺はね空ですね。ここ も, ここも空ですね<笑>はいっぱい、はい、でビデオデッキがあったりここも空だ。ここもからなんかねイク<笑>にされバカにされてるみたいな感じしますけどね。ここここはい、まあもう基本基本空ですね。 カレイクがね、指挟まないことだけ。はい、一応開けますけど、空です。そして、ネスプレッソのポーションがめちゃめちゃ大きい、大きい、多いです。はい。そしてこんな感じでね、ロリップコーヒーなんかもありますね。ダークとミディアム。結危ないからやめて。優しくお願いします。はい。で、こちらにグラス類があって、電気ケトル。 これもねこうやって引っ張り出せるような感じそしてお茶がね結構いろんな種類ございますで冷蔵庫ですけどまあ空でしょうねはいこういったミルクポーションだけねあるといった感じですはいいやーこのお部屋はめちゃめちゃテンション上がりますねで空気清浄機もねありますはい出身室はこんな感じですここもね天高が 高くていい感じですね奥が水回りになりますかね、ここはちなみに、あっ、間仕切れる、ちゃんとね、扉で仕切っていただくことができるようになってますねます。こういった高級感があるね、ウォールを使ってるところと、フローリングに合わせた温かいね、ウッドを使ってるところとありますね。はいで、奥、こちらがね、水回り。 この照明のね、枠なんかもウッドでいい感じですね。はい。お手洗いとシャワーブース。はい。こんな感じでございますね。これはね、レインシャワーは特段ついてないので回せば出る感じなのかな。はい。まあ水、水圧はね、十分じゃないかな。な気持ち優しいかなっていう感じでしょうかね。何してんのはい。で、 こちら、洗面台がありまして、お風呂ね、2つあるね。はい。こんな感じでですね、クラブツリーイブリンのアメニティは変わらずあるといった感じですね。お風呂あったね。バスタオル。はい。で、こちらのお風呂がね、こんな感じでございます。いやー、すごい。これはね、テンション上がりますね。 本日はこんな感じのんですね。はい。リラクゼーションスイートっていうお部屋にアップグレードいただきました。いかがでしょうかめちゃめちゃいい感じです。 はいということでね w i f i 接続しましたので速度測っていきたいと思います行ってみましょうはい速度出ましたダウンロード下りが 8.57Mbps アップロード上りが 9.03Mbps となってましてそうですね確かヒルトン東京大和さんは w i f i がね思ったより速くない、まあ、こんな感じですね、まあ、普通にねインターネット検索したりとかする分には問題ないですけど、まあ、動画見たりとかライブをしたりとかちょっとね不安定かもしれないですねはいということ で, ですね 久しぶりにこちらヒルトン東京お台場さんの方にねチェックイン手続きが完了いたしましたもうねお部屋見ていただいてお分かりの通りですね初めてヒルトン東京お台場さんの方でですねボトムのお部屋からですね厚かましいですけれどもツイートにねアップグレードしていただくことができましたはい まあ、ワンベッドルームスイートとね、あのー、こちらのリラクゼーションスイートとどっちかなったらいいなと思ってたんですけど、ちょうどね、チェックイン手続きのちょっと前にね、ワンベッドルームのスイートに関しましては、まあ、埋まってしまって、まあ、リラクゼーションスイート。まあ、本来はね、こっちの方はアップグレード対象じゃないそうなんですけど、あのー、ご対応いただいて、こちらの方にアサインいただくことができました。だから、むしろね、ラッキーだったのかもしれないですね。はい。そして Wi-Fi のパスワードだったりとか、アンスパのね、 このチケットいただいたりと、これダイヤモンド会員で無料でね、入っていただくことができます、えー。ただですね、11月の10日、11月11日はですね、今日11月11日なんですけども、アンスパに関しましてはね、メンテナンス中ということで入ることができません。明日のね、チェックアウト日の11月12日から、朝のね、9時から営業してるという感じでございます。あとはね、レストランのちょっと時間の変更がありようとかですね、まあそういったご案内をいただいてます。あとエクスプレスチェックアウトだったりとかですね。はい。 久しぶりにね、まあ、約半年ぶりぐらいにね、えー、来まして、まあ、今回はですね、まあ、11月ということもありまして、まあ、我が家のですね、えー、結婚記念日ということもあるので、もし可能であればということでね、一応リクエストベースでお願いさせていただいたんですけど、見事ね、朝にいただくことができました。まだ目元で行ってみてよかったなというふうに思います。まあ、これがね、あのオーソドックスではございませんので、そこはね、誤解のないようにという感じです。ということでね、今、 もう17時半回るところでございますので、ちょっとゆっくりしてですね。まあ、妻がね、これから来ます。えー、これからですね、合流して、これ、ただいま東京プラスを利用してます。まだ身分証のね、提示等行ってませんので、クーポンもらえてませんから、まあ、合流のタイミングでですね、そういった手続きを行って、ラウンジの方にね、向かっていこうかなというふうに思います。ちなみにね、昨日の11月10日の木曜日はね、満室だったんですよ。 今日はね若干空きがあったという感じなんですねまあラッキーだったなと思いますということでゆっくりしてラウンジ向かっていきますはいという感じでですね持ってきましたスパークリングワインをいただいていきたいと思いますそしてねこのホットドッグがめちゃめちゃ面白いですよねこんな感じはいいただきますレイ君もめちゃめちゃねポップコーンとチョコを食べております 結構美味しい。はい、ということでね、スパークリングワインいただいていきます。あ, あ、めっちゃうまい。最高。今ね、ちなみに18時15分ですけど、どうですかね、7割ぐらいね埋まってる感じでね、あの満席ではないっていう感じですね。はい、非常にスムーズにご案内していただくことができました。じゃあね。 まずこの角煮みたいなのいただいていきますめちゃめちゃ美味しそう、うん、と, ろっと美味いそしてポテト美味しいそしてこれ面白くないですかホットドッグねこれいいねいただきますうんホットドッグ うま い, いやー最高、はあまあ、今回なんか落ち着いてるのねゆっくり過ごすことができていい感じですねお子様は、ね、レイんとあとねレイんぐらいの年の子がね2組ぐらいいるぐらいででもね非常に落ち着いてていい感じですねまだねヒルトン東京大場さんはまだねお料理取るのに手袋がね必要な感じですねじゃあこれ食べ進めて お部屋の方に戻っていきたいと思いますはいごちそうさまでした今ねお部屋の方に戻ってまいりましてまあ、なんやかんやね今もう19時50分回るところでございますいやーお部屋ねめちゃめちゃいいですね ということで、もうレイ君もね、かなりテンション高いんですけど、まぁ、あ、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、今日はね、22時半からまたこちらのお部屋からですね、ライブをお届けさせていただく予定をしております。そちらの様子につきましてはね、上の方にリンク出しておきますんで、そちらの方もぜひご覧になっていただければな、というふうに思います。あ、そうそう、ラウンジの方でですね、またお声がけいただきまして、なんとね、九州の五島列島の方からね、来られてる方がいらっしゃってね、いや、本当に、 なかなかね、あの、お会いできないですね。そういう方とね、良かったです。はい。なので、ぜひね、あの、ゴトレット来られる時には、連絡いただければご案内しますよ、なんてこともおっしゃっていただけたので、まあなんかね、そういう感じのね、あの、ツアーというかですね、回っていくっていうのもありんじゃないかなというふうに思いますので、なんか機会があればね、ぜひご訪問させていただいて、そのレッドのね、ご紹介などもしていきたいなというふうに思いますけど、まあ、それはまたおいおいということで、今日はね、 ゆっくりさせていただいてまたね明日朝食の会場でお会いできればと思いますということでライブね見てくださいねおやすみなさーいまた明日の朝はいおはようございます、えー、ぐっすりね眠ることができましたモレく君もね元気なのでこれからですねあの朝食の方ね食べに行きたいなというふうに思いますメロンオレマブルパパはメロンオレを マーブルはねラウンジじゃないとないからね朝食会場には多分ないと思うよということでじゃあね行ってまいりますはいということでね早速席の方にご案内いただきましたのでもうねかなりいい天気でねあのテラス側のね席となってますのでかなり開放的でいいですねこれからねじゃあご飯の方取りに向かっていきたいと思いますは い, はーいということでねレイクン用のご飯のね準備が整いました、はい 美味しそう。コートねあとこちらのメロンオレっていう感じですねはいりくンもんか楽しそうに遊んでますねはいりくんきのこりくんなぜかきのこがね好きですはいということでねこんな感じでね持ってきましたよーこれね TKG がねやっぱりいい感じですよね 卵かけご飯でねいただいていきたいなと思いますあとでねカレーもいただきたいなと思いますはいということでねいただいていきたいと思いますいやーうんうまいそしてねサラダうんうまいはいそしてねこうです が効いてる。うまい。はい。そしてね、T.K.G. いただいていきたいと思います。今日はね、サクサク醤油みたいななんか食べるラー油みたいなやつの醤油版みたいな感じかな。いただいていきましょう。うん。あ、うま。うま。うん。あ、このサクサク醤油うまいですね。これぜひ試してみてください。うま。 先ほどね、食事を取りに行っている時もね、あの、お声がけいただきましたんでね、せっかくなんで、お召し渡させていただきましたけど、よかったです。昨日もね、ライブ見ていただいたみたいでね。はい。ということで、まあ、食べ進めてですね、お部屋の方に戻っていきたいと思います。はい。ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。はい。なので、今ね、もう10時半でですね、あと1時間半でチェックアウトしないといけないという状況なんですけれども、まあね、こちらのあと1時間半、 リラクゼーションスイートを堪能して、今日はね、帰っていきたいなというふうに思います。いやー、いいお部屋でしたし、すごくね、いい天気でね、景色も良くて最高でした、はい。またね、機会があれば、ぜひ宿泊したいなと、えー。もう直で予約でもね、宿泊してみたいなというふうに思いました。まあ、久しぶりにね、やっぱりあのヒルトン東京大台さんを邪魔しましたけど、やっぱり景色もいいですしねあの、非常に落ち着く、いいね、ホテルだなというふうに思いましたね、またね。 訪れたいと思います。皆さんもね、まだ泊まったことない方、ぜひね、試してみていただければな、というふうに思いますで。先ほどね、食事の会場でもですね、あの、また視聴者様にね、お声がけいただきまして、本当にね、えー、嬉しかったです。もう、れいくんがね、えー、生まれる前から見ていただいてるっていうことなので、まあ、それこそ私がヒルトンのダイヤモンド修行をね、ステータスマッチでやってみようかな、っていうぐらいのね、タイミングとかで、からも見ていただいてるっていう感じじゃないかな、というふうに思いますので、本当にね、ありがとうございました。